一日放送の1億人の大質問。疑問符笑ってこらえて。日本テレビ系ではキングプリンスへの平野仕様が相棒の犬、ジャーマン君と共に街中を旅するネタ惚れワンワンの旅を行った。そんな中、ロケで平野が言い間違いを連発し、視聴者からは笑いが起きている。四角渋沢栄一を渋沢栄一 G と言い間違え。 平野はジャーマン君を連れて埼玉県深谷市の神社を訪問し、ご神髄をいただいた。すると平野は、美味しい。体に染み渡るような、喉越しゼロ。と、コメント。この発言について平野は、あまりに透き通るので、喉越しゼロって言っちゃったんですよ、と弁解した。その後、 平野はうなぎ屋を訪れ、店先で新紙幣1万円札の顔となる渋沢栄一のポスターを発見。すると平野は渋沢栄一を渋沢栄一 G と呼び、出演者たちからは笑いが起きた。そして平野は店員に教えられ、渋沢が次の1万円札の顔になる人物だということがわかると、それは深谷だけの1万円札ですかと、質問。 この質問に店員は思考停止し、固まった。資格多くの言い間違いに視聴者爆笑ロケ中、平野が人髄に喉越しゼロ。と言い放ったシーンには視聴者もビールじゃないんだからもはやコイントやってるみたいだったと、突っ込み。また、渋沢を。 渋沢 HG と呼んだことについては、渋沢 HG がつぼすぎる、渋沢 HG 絶対忘れんわ、など、笑いが殺到した。その他にも、ジャーマン君に頻繁に話しかけたり、同じ目線で接する平野の姿に、視聴者からは、人間にも動物にも同じ態度で接する平野仕様さんがまた大好きになりました、という声も上がっている。